はい、こんばんは今日も伝説を作っていきましょう今日紹介するのはこちらでございます偽ウルトラマンダイナです。なんでミラクルタイプなんだろうねなんでミラクルタイプを選んだんだろうまあそこはいいですけどね目の下までねしっかり黒く塗られておるようでね この黒このね黒い塗りがねなかったら悪者に見えませんよね目の下が一番大事ですよねこういう形ですねちょこちょこね黒と金がね混じってるからかっこいいなと思いますちょっと足が変形してんのよここまでしっかり調べてなかった うん、しっかり調べて帰けばよかった。そういう後悔もありますけども。なんで足がこんなに青で塗っちゃうんだろう。色んな部分があるんだけどね、どんなこのサイズになってからミラクルタイプは青で終わらせんだよね、この部分、足。なんでなんだろう。手抜きされてんだよね。 こうだけね、気になるんですよね、もうちで、後ろは塗られていませんね。後ろは模様は描かれてるけど、塗られてない、えー。183番でございます。えー、ニセウルトラマンダイナミラクルタイプ。人長55メートル、体重4700トン。グレゴール人が変身した姿、本物のダイナ、同様の。 えー、光線技と、それを上回る格闘、格闘戦能力を持っているって書かれております。悪者に、悪者にはね、こういう説明書かれてんだけど、ウルトラマンは説明書かれてないんだよね。そこは不思議ですよね。なんでウルトラマンもこういう説明書かないんだろうか。ウルトラマン、例えばウルトラマン S とかだったらね、 ウルトラマン太郎のいとことかね。親が事故でね、くウルトラマンエースは親が事故で亡くなったからって。それでウルトラの父だね、ウルトラの母に育てられるようになったとかね。なんかそういうことね、書いてくれてたらいいのに、ウルトラマンにはこういうこと書かれてませんよね。ちょっ と, ちょっとした、ね、雑学というかね、そういうもの書かれていますよね。昔は、前はね、 リニューアルパッケージのね、文は書かれてたんだけどね。このサイズになってから書かれてない、書かれてるイメージがないな。さあ、それではまたお会いいたしましょう。ごんようバおバい。